2013年東京都議会に民主党から立候補される田上一子さんです江戸川子ども守る会から7つの質問をさせていただきます1番なぜ今回東京都議会議員に立候補されましたか自分にしかできない政策今までの成果を含めて教えてください 私はです、ね、区議会議員の時代から、ひとり親家庭の自立支援、また障害者の自立支援ということで、取り組んでまいりました、私はの福祉はばらまきではなくて、仕事で生きがいを与えることが肝要であるというふうに思っておりまして、これからも就業施策というのをきちんとやっていきたいんですが、まあ、江戸川区だけではなくて、広域の範囲でやらなければいけないこともあのたくさんあるというふうに思っております。 また今までの政策の中でもそういった形の就業支援について質問もしてまいりました例えば一人親家庭の場合なんですがダブルワークトリプルワークを重ねているお母さんそしてまあ子どもたち 2, 3人2人も3人も育てているお母さんいっぱいいらっしゃるんですけれどもどうしても収入が上がらないこういった方々にどういう支援がいいのか。 区議会のときには高等技能訓練促進費というようなものを利用できるようにしまして例えば離婚によって急に専業主婦から働かなきゃいけなくなってしまったお母さんが技能を身につける例えば看護師介護士の資格を取るパソコンのスキルをつけるそういったところに女性ができるような仕組みを作ってきましたまた東京都の方では在宅就労 の支援とといいうこともやってまいりまりしたダブルワークトリプルワークと、まあ、夜は夜で水商売昼は昼の商売ということでやってらっしゃる方が少しでも子どもさんと長くいられるように在宅の仕事というのを作っていかなきゃいけない一つの政策としてこれを進めてきましたまた障害者の就業対策ということではどうやったら定着して企業に就職ができるのか 東京都ではジョブコーチというようなものもございまして、えー、1人につき監督のような方がいるんですけれどもその方がその障害を持った方が仕事になれるまで、えー、一緒に見守る。 または少し経ってからもう一度チェックしに来る、まあ、そういったシステムもございますがもっと長い期間できるようにとかまた改めて期間を置いてからまた上部コーチがつくことができるようにというような形でいろいろな工夫を促しながらこの就業支援を進めてまいりましたあともう一つ一番大きな、まあ、成, 果成果ではないんですけれども大きく取り組んできたのが築地市場の移転問題でございます 移転再整備ということで私たちは強引な築地市場の移転には反対ということでのろしを上げてまいりまして私はその中で豊洲の新市場予定地の土壌汚染対策これについてずっと質問をしてまいりました4年間のま半分ぐらいはこれに費やしたと言っても過言ではありません私はもう土壌議員と呼ばれもう土壌汚染 地下水汚染、えー、こういったことに関しては、自分でも言うのもなんですが、右に出るものはいないと自負しております、それぐらいあの都民の食の安全、安心に対しては、えー、しっかりと取り組んできたつもりであります。えー、普通外国であれば、 ガス工場のあった跡地に食の市場を移すということは考えにくい問題でございます。まあ、それをやるというん。であれば、だったら土壌汚染対策も徹底的にやってもらわないと、生半可な形で手を抜いてもらっては困るという思いもあります。本来であれば現在地再整備ができれば一番良かったんですが、まあ、現在あのたくさんもですね。工事が進んでしまった。以上。 後戻りをするとかえって税金が非常にかかってしまうということもあり、これからは土壌汚染対策の方法、えー、経過について、しっかりとチェックをしていくという方向でおります。2番目、学童クラブ運営は区によって格差がある状況だと思いますが、それについてはどう思われますか、また待機児童問題に対して、都としてできる保育行政を何かお考えですか。 そうですね。学童クラブに関しては江戸川区は「すくすくスクール」とセットという形で進んできているんだと思います最近はちょっと時間も延長になったんでしょうかというふうに聞いていますしかしながら区が経営するというか運営する学童クラブだとどうしても時間が短いという問題もあり私は民間の学童クラブも利用すべきではないかと提言をしてまいりました 戸型学童クラブ事業というのが東京都の事業でございまして東京都がある程度助成するという仕組みなんですが江戸川区の場合はもうその公的な学童クラブが全校に張り巡らされているためにその戸型学童クラブ事業を使っているという事業者がいません。実際には民間の 事業者がいるんですけれども、そういったところにもまあ働きかけをさせていただいてるんですが、でその方々はやはりあの送り迎えもしてあげたり、延長のまあ学童クラブに対しても積極的なんですけれども、区の方で負担がやっぱり半分ぐらいあるんですね。そういったこともあって区の方でうんと言わないこともちょっとネックになっています。これからまあ保育のあり方として多種多様な。 仕事の形態に対応できる保育というのを考えていかなければいけないと思っていますまたあの待機児童ということなんですけれども 保育施設を、まあ、むやみに箱物を新規で作るのがいいとは思っていませんでこれから少子化の時代に入ってまいりますので逆にあるもの既存のものをいかに利用していくかということが重要だというふうに考えております例えば商店街の空き店舗であったり江戸川区の場合は学校に通う小学校に通う生徒さんも多いんですが。 場所によっては廃校になるような地区もありますのでそういった場合は寄稿者を利用するそういった考え方もできると思います東京都では今年度から東京スマート保育というのを始めまして小規模保育でございます6人から19人の定員で小規模保育ができるようにまず最初の設置費用 そして運営費、賃貸料、こういったところを補助する仕組みができました、しかしながら0歳から2歳までというような制限があったりしますので、これから3歳以上も含めて考えていく、またスタートしたばかりの制度ですので、見直しも必要になってくることもあるかと思いますので、そういったところに提案をさせていただきたいというふうに思います。そししててある施設としては 認証保育所もございますが、東京都の認証保育所、やはり認可保育園に入れたいという方、大変多いというふうには認識していますが、認証保育所も若干床面積が小さくなってしまう、狭くなってしまうんですけれども、駅前にある認証保育所は、電車通勤の方にとっては非常に便利であります、こういったところの利用も促せるようにですね、一番ネックとなります保育料。 利用料を負担軽減ととといいいいううことでやっっててきたなに思おります具体的にはまず国に認めさせて、国に負担もお願いしていきたい、そういったさまざまな工夫を重ねて、ですね待機児童対策に取り組んでまいりたいと思っています3番目、昨年、原子力発電の稼働の是非を問う住民投票条例制定のための直接請求署名運動があり、 原 発, 都民条例原発都民条例案の審議が行われましたが、どういう理由で、どういう判断をされましたか、えー。これはですね、大変難しい問題だったんですけれども、えー、32万筆だったかと思います、えー、有効署名数がありまして、大変たくさんの方々から、まあ、この直接請求ということで、えー、いただきました。私たちはあのその皆さんの思いを 受けけけ止めて形ににししななれればいけないそれがままず第一にありまし た,、えー、ただあの、やはり条例案でございますので、法律に準ずる条例案、えー、しっかりしたものでなければいけません、えー、残念ながらちょっと中身で修正しなければいけないところがいくつかございました、えー、例えば、東京電力管内のというふうに書いてあったかと思うんですけれども、えー、東京電力管内、 えー、となってしまうと、えー、実はあのとあ東東京東北にあるものなので、ちょっと意味が違ってしまうと、まあ東京にはまあ。 原子力発電所がないということで、まあ、そういったところも修正しなければいけなかったあとまあ憲法に抵触しそうな部分というのがまあ公務員のところで若干ございました、まあ、そういったところもありましたので私たちはちょっと修正をかけさせていただきその修正案を可決させたいという思いで各党を回らせていただいたりいろんな努力をさせていただきましたが残念ながらあの総務委員会の方で否決をされてしまいました。 その後ですね、本会議でもう一度採決があったんですが、えー、いろんな経緯がありまして、この修正案というものが本会議に付されなかったんです。えー、で本会議に付されたのが何かと言いますと、条例原案でございました。 ですので、すの条例原案に不備があって修正したものですから私としましてはすごく形としては分かりづらい見えにくいものなんですが修正案を提出した立場から予算原案には反対をさせていただきましたただの皆様のご意向というものは受け止めてこれからの住民投票そのものを 否定するものではございませんので、さまざまな形で住民参加を促す、そういった社会を作っていきたいと思っております。4番目、スーパー堤防問題は、江戸川区民の一部と行政との間で裁判沙汰になっています、こま切れ堤防に意味はなさないと言われる方もおられますが、それに関して、どう思いますか、えー、治水に対してはいろいろな考え方があると思っています。 私ヤンバダムのことについても深く携わってきているんですけれども私はダムは治水にほとんど役に立たないというふうに思っていますなぜかというとダムというのは大きな樽のようなものなんですけれどもバケツのようなものなんですがその中で通常を貯めておかなきゃいけない水っていうのがありましてその貯水量に合わせて放水する量とか調節しなきゃいけないんですねところが一番貯水しなければいけない夏 渇水の時期に水は多く溜まっているわけですその時期にやっぱり洪水は起こるんですそうするとその相反する部分がどうにも説明できないそしてまたダムより下流にあるところで大洪水というかあの豪雨が起こった場合にはもうどうにも調整ができないんですねじゃ何が一番いいかというと河川整備ということになってしまうんです河川整備つまり つまりその護岸をどういうふうに整備していくかという話になりますスーパー堤防は堤防事業ですのでもちろんその一部であるんですけれども私はこのスーパー堤防というのはかなり住民の意思を無視したやり方になってきているんじゃないかなというふうに思います東京都にもスーパー堤防という事業があるんですがこれはですねあの 裏 面, 裏面と表のり面と裏のり面っていうのがあるんですけれども、えー、川より外側の部分っていうのがそんなにあの大きく面積を取らないんですね東京都の事業の場合はところが国が行っているスーパー堤防事業っていうのはここを30度ぐらいの傾斜にするっていうことが決まっているんですですので堤防の高さを1 0ルにするとこの傾斜を3 0 0ル取らなきゃいけない そのの部部分の住居が全部区画整理事業に入ってしまうわけ実は、まあ、本当にあの昔からあの河川整備は一番最初にやんなきゃいけないのにまず住宅が建ってしまってその後に堤防をやろうとしているからこんな事業になってしまってるんですが、まあ、この大変多くの世帯を移すということは合意が必要ですしまた通常の区画整理と違って2年も3年もかかってしまう。 盛り土をするるととということになるとお金も時間もかかるそうすると区画整理で戻ってきた時にはもうあの高齢の方が、えー、自分の家で死ぬことができないとか、まあ、いろんな思いがあって、えー、難しいあの反対している方もいらっしゃるわけですで当然その細切れの堤防では意味をなしません、えー、今ある計画というのは、えー、そんなに高さをぐんと高くするものではないと。 どちらかととというともうも浸水することは当たり前であるとただそれを若干流れを緩くするというのがスーパー堤防の原理でございますのでそういったものであればそこの傾斜に建てる家というのは犠牲になるということを前提にしているというふうに私は考えておりますいろいろな学者の先生方ともお話をしながらやっていますが盛り土というのはなかなか安定性がないので。 えー、非常に難しいんですね、えー、住宅を建てるにしても、えー、土をやっぱり寝かさないと、厚密ということで、土が沈んでいきますので、えー、期間が必要です、それに対して区画整理で、エイヤーで、半年ぐらいでもう家建てちゃうっていうのはやっぱり無謀であるなというふうに思っています、はい、5番目、江戸川区は52億円の財政赤字ですが、子どもの給食費の補助費などの教育財源を削減しました。 経営責任を問わずしてこれからを担う子どもの教育費削減をした江戸川区についてどう思われますか。あのー 少子高齢社会の中でやはりどうしてもがが増えてくるととといいうううのはしょうがないことだと思うんですねで少子化対策もしなければいけない子育てについて、まあ、お金もかけなきゃいけないそして高齢化してくれば医療費がかかる、えー、介護に関するお金がかかるそして、まあ、江戸学の場合は生活保護の費用が非常に膨らんでしまったというふうに聞いているんですが、まあ、お金がかかるのは仕方がない。 でもちろん無駄を削減していかなきゃいけないでも必要な部分には残していかなければいけないというふうに思います。であのまあ給食補助費そのものに関して、えー、まあ細かいところは私もちょっとわからない部分があるんですけれどもまそれが本当に削減すべきだったのかどうか必要だったのであれば残さなければいけないし、えー、削減すべきであれば削減しなければいけないと思うんですが 何もかも一律削減という考え方であればそれは違うのかなというふうに思います六番目放射能についてお伺いします千葉県西部では汚染状況重点調査地域に指定され除染が行われた地区もあります千葉県に隣り合わせた江戸川区では学校関連の放射能対策もしていません今風や都市濃縮などにより放射能が溜まっているホットスポットや 線量の高いい河川敷などが発見されていますこのような状況の中放射能対策は東京都としてどのような対応をしていただけると思いますかまた放射能汚染については都も区も積極的対策を行わないのはオリンピック招致への配慮があるのではと疑念を抱きますがいかがでしょう、えー。東京都が今行ってている対策としては まあ、の線量計の設置がまあ何箇所かあるということなんですが、まあ、都立公園であるとか、まあ、新宿のま今まであったとこ所、ねえー、に設置されているんですけれども、まあ、それだけでは不十分だというお声があることは承知していますであの私が思うにやはり皆さんの安全安心安全安心なんですけれども 安心を与えるということが、まず一つに大きなことだと思いますので、計測した計測というものは欠かせないというふうに思います。また、あのホットスポットというふうに呼ばれていますが、まあ、風向きによって、まあいろいろなあの放射能が。 放射濃度が高くでできて出てしまう地域もあるということですので、あの指摘によってはそういったところもあの計測することをしていかなければいけません。しえ、そしてまたその計測値が高い場合は除去するということをやっていかなければいけないと思います。ただ、あのいかんせん、その除去したものがどこに運ぶかっていうまあ、そういった問題もございまして、え、それも含めてこれから検討していかなければいけないと思います。 であのオリンピック招致への、えー、関連ですが、えー、ちょっとこれはの私はあのよく分かりませんあの、そこまでは考えていませんでした、ただ、あのもちろんです、ね、風評被害ということで、オリンピック招致がかなわなくなるというふうなあの判断もできると思うんですけれども、むしろあの除染をして、これは安心だよと言った方うが、招、ま、致、あ、しやすいのではないかなと私は思います。 7番目、最後に、都政とは直接の関係はありませんが、憲法の改正手続きについて、規定されている96条、発議要件を緩和する方向で改正したいと、安倍首相が掲げられましたが、田上さん個人としてのお考えはいかがでしょうか私は96条の改正には反対という立場でございます。そもそもも憲法というのは 国民が権力を縛るためのものです規制するためのものですですので国会議員の発議案件を緩くして国会議員が変えようとするするっていうのはもう本末転倒であります国民が変えたいときに改正をする改正自体を否定するものではありませんが国民が本当に改正しなきゃいけないと思ったときに改正が行われるべきであって国会議員の発議を 発議要件を緩和するというのはちょっとおかしいのではないかなというふうに思っています、はい、私たちの質問は以上です最後に自己 pr をよかったらお願いいたしますそうですねあの先ほどもちょっと申し上げましたけれどもこれからの少子高齢社会でございます、えー、東京都はまあ大都会ですので、えー、他の地方に比べて高齢化が進んでいないとかそういったこともありますけれども 今年度の予算の中でも福祉・保健の予算が初めて史上初めて1兆円を超えるというようなこともございましたこれから本当に真剣にこの少子化と高齢化に向き合っていかなければいけないというふうに考えていますいろんな削減はしなければいけないだけれども必要なところに投資はしなければいけない私はの成長する分野や必要な分野にこれからも税金は使っていかなければいけないというふうに考えていますそしてそれは 福祉であったり、医療であったり、えー、介護であったり、環境であったり、えー、そういう部分だと思っています、えー。これからエネルギーのことも含めて考えていかなければいけません。えー、2年前の東日本大震災を経て、私たちもあのエネルギー確保と省エネの省エネの条例案っていうのを提出しまして、えー、可決され今 成立しているわけなんですけれどもこれから省エネも進めていかなければいけないのと同時に、えー、自家発電だとかそしてまた新しい代替エネルギーというものを考えていかなければいけないそういった時に成長分野であるエネルギー分野にもお金をかけていかなければいけないというふうに思っています、えー、選択と集中によってこれからの政治を考えていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございましたはい あ り, ありがとうございます。